Repeats itself. Will humanity ever stop fighting? The Black Ghost, another history born of the evil human heart. The Cyborg Soldier. Born of evil. Anna Nadoto, Batana Maneva Yose, Honnapotono Tamenichara, Attai Tanja Nai. Kona Karadaninakoto, Watas Tina Nuzon de Tatayuno, Skikon de a i z o Sarita, you know. Rising up from belief in peace for all humankind, they lose themselves in war without end. But for whom? ーストに君は9番目の「0 0バーサイボーグ」だから君は僕はサイボーグ・ソルジュー009 千年もの間人は戦いを繰り返し殺し合いを続けてきたその結果何を学んだより大きな戦いや殺し合いだ戦いをなくすための戦いなんて虚しすぎると思わないか 戦いを始めることはででききてもやめることはできない僕は信じたい戦いを始めたのが人なら終わらせるのも人だ僕たちを改造したノウハウのすべてが彼に生かされている彼は誰よりも優れた細胞ボ僕たちはブラックゴーストの鎖でつながれている。 だけどその鎖を自分たちの力で強い絆に変えることだってできるかもしれない。迷ってはいけない。戦いや悲しみのない世界は必ず来る。そのために戦う。僕たちが戦う最後の人間になろう。サイボーグ・ソウルジャー 009. ・ゼロゼロナイト。History begins anew. いの能力を補い合うことで本来の能力以上の力を発揮するのです。